私向井地美音と一緒に学んじゃおうというテーマでお届けしていきます。まずはこちらの A. E. D. についていろいろと教えてくださる講師の方をご紹介します。旭化成ゾールメディカル社の綾部さんです。よろしくお願いします。ま, すまずはじめに旭化成ゾールメディカルがどういった会社なのかについて教えてください。はい。旭化成ゾールメディカルはアメリカの大手救命救急医療機器メーカーで。 旭化成グループの一員である、ゾールメディカルの製品を日本市場へお届けするために設立されました。一人でも多くの目の前の命を救うことを理念とし。A. E. D. をはじめとした救命救急医療製品やソリューションを提供している会社です。旭化成アドバンスさんとはどういった関係になるのでしょうか。旭化成アドバンスとは同じ旭化成グループ会社であり。 弊社の AED 製品を販売していただいている深い関係性があります、うん、そういう関係性になるんですねさて今回の本題になりますが AED とはどんな製品になるのでしょうか AED とは日本語で自動体外式除細動器と言います AED は自動的に心電図の測定と解析を行い心臓が痙攣し血液を送り出すポンプ機能を失った心停止状態の人に対して 電気ショックを与え心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です一般の方でも簡単に使用することができ公共施設、商業施設、駅、学校、スポーツ施設、企業など多くの人が集まる場所を中心に広く設置されています岡市さんは AED を知っていましたかはい、もちろん a d という名前は聞いたこともありますし実際に街中で見かけたことも何度もあるんですけれども 実際の使い方はなかなかわからないというかまだ一度も使用する機会はなかったのでそ こ, こがわからないというのが正直なところですはい、a d という言葉は聞いたことがある、うん、見たことがある心肺停止に使用する機器ということは多くの方がご存知かもしれませんでも実際に使ったことがあるどのように使うか知っているという方はまだまだ少ないと思います そこで今回 AED の正しい使い方を実践も交えながら紹介していくのですがその前にまず一時救命処置の基礎知識について少しお話ししていきたいと思います健康に過ごしていた人が突然心臓が停止して亡くなることを心臓突然死と呼びますここで向井市さんに質問です、はい、日本で年間どのくらいの方々が心臓突然死で亡くなられていると思いますか 三択でお答えください A 約700人以上 B 約7000人以上 C 約7万人以上うんそうですね B の7000人以上ですかねはい正解は C の約7万人以上です一日で約200人約7分に1人が心臓突然死で亡くなっています 突然の心停止は年齢や性別に関わらず誰にでも起こる可能性があるんです。全国の年間の交通事故による死者数が約 2,600 人という実情と比較すると、とても多い数字だと思われませんか。そうですね。ちょっと7分に1人という具体的な数字を聞いて本当に驚いたんですけれども、そうですね。それだけの多くの方が心臓突然死に遭われているんですね。 それではもし向井市さんの前で誰かが突然倒れてしまったら一体どうされますかそうですねまずは救急車を呼ぶと思います救急車は呼んでからおよそ何分くらいで来てくれると思いますかうんそうですね五六分ぐらいですかね救急車は呼んでから到着するまで平均で 8.9 分かかります思ったより時間がかかるんですねそうなんです 人は心臓が止まって3分経過すると脳障害が起こり心停止から1分間処置が遅れるごとに 7% から 10% ずつ救命率が低下していくと言われていますそのため一刻も早く適切な救助処置を行うことが大切なのですたった1分間でも何も命を救える確率っていうのが低下してしまうんですねそうなんです だからこそ一刻も早く適切な一時救命処置を行うことが大切なのです助けたいという気持ちがあっても適切な知識がないと助かるはずの命も助けられないんです逆に言うと心停止後すぐに胸骨圧迫いわゆる心臓マッサージをすれば救命率の低下を一分で 4% にとどめられると言われていますつまり生存率が2倍以上になるので 勇気を持って救命処置をしていただきたいですはいやっぱり救急車が来るまで何もしないと助けられる可能性がほとんどなくなってしまうというのであればやっぱりしっかりと一時救命処置について学ばないといけないなと思いましたぜひ教えてくださいもちろんですでは適切な一時救命とはどんな処置をすればよいのでしょうかボードの図は一時救命の流れを示しています そそもそも一時救命処置とは心肺停止状態の人に対し救急隊が到着するまでの間に行う救命処置を指しますますず1意識の確認それから2119番通報その間に3呼吸の確認4胸骨圧迫心臓マッサージそして 5AED の使用を行うといった流れからなり倒れている人の血液循環をサポートします。うん なるほど、図で流れを見ると分かりやすいですねこの意識の確認と119番通報まではなんとなくわかるんですけれどもやっぱり胸骨圧迫、心臓マッサージと AED の使用というのは実際にやったことがないので、ちゃんとできるか不安ですねほとんどの方が向井さんと同じように感じていると思いますでも安心してください実際の流れを頭に入れておくと難しいことはなく 誰にでもででもききるるととといいうことがよく理解できると思います後ほど人形を使いながら、一時救命の実践トレーニングを受けてもらえますが、はい、まずは AED が到着するまでに、胸骨の圧迫まででは行ってほしいんです、はい、そういう場面に遭遇したときに、AED はすぐに見つかるのでしょうか日本は AED の普及率が比較的高いと言われていますが。 いざというときのために、普段から自分の身の回りのどこに AED が設置されているか、確認しておくと良いですね。日本救急医療財団の全国 AED マップには、AED の設置場所が地図上に表示されているので、調べてみるのもお勧すすめです。AED がすぐに届けられる場所になかったり、こう見つけられなかったら、本当は助かるはずの命も助けられなくなってしまいますよね。 大切な命を救うためには、もっと多くの AED が設置されることも必要ですね。本当にその通りですね。次回は胸骨圧迫と AED の正しい使い方を学んでいきます。続いて、大きな声で助けを求めてください。はい。誰か、人が倒れています。誰か来てください。